ステップ2、風営変換。まあ、これが、フォーワードのバージョンなんです。そして、それが、さっきのステップには、周期的な関数については話してたんですが、このステップには、非周期的な関数については議論してみましょう。そして、これが、まあ、例えばこれなんですが、一つの箱なん で, なんですが、それ が, が、えっと、マイナス 2分の π からプラス2分の π までこれが1になってるんですが、それ以外、それの前と後はこれがずっと0になるんでしょう。これが非周期的な関数ですよね。じゃあ、一つの重要なトリックとしては、一つの重要なやり方が、それが、とりあえずこれがコピーペーしてみましょう。で、これが繰り返すようになるんですが、そうすると、これが 大文字の T にすると、これが先のステップと一緒の解析になるんですよね。そしてこれが簡単にはできますが。そうすると、上の非周期的なバージョンだと下の周期的なバージョンについてはどうやって合わせるようにできるんでしょうかね。まあ、一つがすごくいいアイディアなんですが、この この発行と発行があるんでしょその間には0になってるんですが、それが伸ばしてみましょう。そしてそれが、この t のところには、これが基本の時間ですが、それがだんだん長くなってしまうんですが、この入っている部分が変更にはならないんですが、そしてこれが無限大まで行くのの極限でしてやってみましょう。 これが、不永久数なんですが、F of t ーこの表現で、それの係数が、Cn が、この積分なんですが、これが、とりあえず、こっち側には計算してみましょう。その係数のところ。まずは、これが、お文字の t かける Cn なんですが、それが、 t の周期としては、えっと、これの表現を、えっと、積分を取りましょう。f of t e の i オメガゼロ n t になりますね。そして、これが、このオメガゼロのところが、まあ、お文字の t 分の 2π なんですが、これが、 基本の周波数なんですが、それがだんだんば t, を t を伸ばすと、これがもちろん自然的にはこれがだんだん小さくなりますよね。最終的には0、えっと、のところには、えっと、だんだんいきますよね。そしてそれが気にしなくて結構です。このレンジ、このハニーは、 n オメガ0なんですが、これも、えっと、プラスマイナス無限大なんですが、えっと、それを使ってみましょう。そして、オメガイコール n オメガ0には、これが連続的なにして、のバージョンにやってみましょう。これが、こういうふうに書き直すところなんですが、これが、 大文字の f of オメガイコール tcn で、これが新しい周波数の関数になるんですね。さっきのステップはちょっと表現使ってたんですが、これが周波数領域になりますね。そして、これが、このインテゴルもこの積分の分なんですが、前は t のその 一周しかやってなかったんですが、今まではマイナス無限大からプラス無限大までに変更しなければなりません。そして全部合わせると、この表現になるんですが、だんだんこの周波数、えっと、この周期がだんだん伸ばすと無限大までに行くと、こういう F of オメガになるんですね。これが マイナス無限大から無限大まで、この f of t, e のマイナスオメガ t にすると、と、これが、フォーワード風営変換になるんですね。で、これが、えっと、まあ、基本の風営変換なんですが、これがすごく重要な、なえっと、数式です。そして、複数のことは伝えておきたいんですが、と、例えば、これが、 まずは、この f f t は、もちろんそれが、えっと、積分が取れることは、それが一つの重要な条件ですね。そして、これが、まあ、これが f f t は、時間領域になるんですが、あと、大文字ののは f f オメガにするとこれが周波数領域です。これが、なぜ、これが、えっと、左が、その、その、時間 領域で右側にはその周波数領域なんですが、どうしてこれが役に立つのか、どんな時にどっちを使うのか、なぜ変更するのか、重要なまああのポイントなんですが、この周波数 の, の表現に使うと、ある計算はやりやすくなります。例えば、ああこれが 微分の方程式のことなんですが、dt の d とか、それがオメガになりますので、この微分方程式の解決する方法はやりやすくなる場合は結構、そういうケースが結構多いです。そしてこれが周波数にはどんなものが、どんな周波数は信号に入っているのか、それが 信号処理の一つの基本なことなんですけれども、それがどんな周波数は、えっと、同波間には通るのか、えっと、どういうところには通ると通れないとか、どういう影響されるのか、それその場合には結構ありますので、それがもちろんそれが工学的なことには結構影響します。